笑顔を届けられるような演舞を踊りたいと思いますのでよろしくお願いいたしますでは踊り子気をつけお客様に礼よろしくお願いしますはそれでは2回目も日本全国の上から始めさせていただきます またあの皆様に福を届けるように踊り子たち元気に踊りますので応援の方よろしくお願いいたしますそれでは参ります日本全国宇のあ福の神神が登場しました皆様のもとに福を届けに参ります っぜったっさっよちいさゃなはなめいか い, も, かいもよいさよいさよいさよいさ 「あえ」「くろあえ」「ろっあえ」「はい」「はい」「はい」「はい」「はい」「はい」「はい」「ちゃえがお」「のかみさまはいた やったか What?